はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、え茨城 茨城に来ておりますというか、実はですね、今日、茨城での撮影2本目でございます。11時ぐらいかな、えー、撮影させていただきまして、えー、夕方2軒目に来ておりますが、えー、ちょっと背景見てわかるかな。2軒目に来てお店ではございません。皆さんご存知の文福飯店さんでございます。僕のね、動画、ちょっと前にも上がってると思うんですけれども、勝龍さんに行ってるメンバー揃ってね、2軒目に伺っておりますが、えー、ちょっとね、みんな着々と料理来てんだけど、とんでもない量来ております。ちょっとね、皆さんに見せましょうか。 やってみせますこれ何キロなんですかん見る限り七キロ弱はある気がするんですけど<笑>考えないことにしてますな<笑>奥のマックさんもヤバいですね目の前で五十個に分厚いエアーズロックみたいなトンテキをもう食べちゃいましたトンテキはね、もう完食してたんですけどもう一キロ以上あったトンは多分ね、マックさんも八キロぐらいあるんじゃないかな、あれ<笑> とかせるとねっ安藤さんはいということでですね僕の方もかなり料理来てまして、まあ、正直あの文福さんなので出揃ったかどうかは分かりませんただまあちょっとね出来たてで熱々のうちにいただきたいので先に頂 い, いていこうと思いますそれではねいただきます まあ、まずはいっぱいありますんで僕の好きなものからね食べていこうと思いますまずはねこちら文福さんといえば僕のね大好きなシューマイでございますいただきますやっぱうまいなシューマイがねふわふわで肉汁がめちゃめちゃあふれるんですけどこれがねマジで絶品ですうまっ 一応ね、ご飯本当に少なめでってお願いしたんですけどこの量で育児なし盛りっていう一番少ない量になりますじゃあね、育児なし盛り3 0グラムらしいですけどこれね、間違いなく三百ではない六百七百ぐらいあるねこれうんうめいえ育児なしの大盛りっていうテーマあるのえっ育児なしの大盛りただの大盛り<笑> ハ<笑>ハ<笑>とんでもね<笑>とんでもね<笑>まあでもね今ねゴールデンウィーク期間中なんですけど<笑>本当にね文福さんは実家に帰省した感覚なんですよねうんうんうまっいやでもマジでねこれうまいわうんいどれ う, ようんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん う わ, ーうわー、やべえ、今日もやべえな、これ、熱々のうちに食わないといけないのがいっぱいあるから、続いてこれ、トンテキでございます、もうトン敵っていうか、もうポークステーキというか、まあ、これもね、あの通常の、まあ、営業中でも販売しているメニューだそうです。いや、めっちゃ分厚いな、うわ、ちょっと1枚これ、やばいっすよ、大きさが。<笑>うわ、トンテキうまっ。 なんだこれこれめっちゃくちゃうまいっすわうんやらかいんだけどちゃんとねお肉感もあって甘辛い味付けがご飯にすごく合いますうん、ま 味噌汁にもゆで卵がこっちに2個入ってんすけど<笑><笑>どういうことだろうこれマジで自分の画面で見ると絶望的な量が<笑>やばああ大学芋ありがたいありがとうございますああデザートまで えブロック丼しかもアルパックみたはあのブロッあ、俺、はい、だって昨日マックスにやっちゃってチータンでもないしからさにやっちゃってって言うから<笑>てめえ<笑>マジかや ば, ば、よしちょっともう腹は決まったじゃあちょっと次のメニュー移りましょう何でしょこれ<笑>チキン南蛮かなこれ<笑>あいつ 画面外に下ろしたぞ<笑>ちょっとね次紹介しましょう か, かこれね続いてがおそらくチキン南蛮だと思いますね、うん、いやちょっとマジで重っやーばっまあちょっとこれいただきましょうかうわ、ん、うんうん、まあ、そうなんなかじ、ね、白飛びしちゃうんだけどごめんねこんな感じですちょっとねこちらもいただきますうん<笑><笑> 音聞こえるかね、これ。タルタルでも乗ってて、ちょっとね、時間も経ってるんですけど、それでもね、サクサク感が残ってて。またね、お肉ジュースなんだよね、やっぱどの上にもうまいわ。うん。た<笑>、ね、撮影が始まって、三十分経ってないぐらいなんですけど、五人全員のね、心が折れてますね。 おいしいな。 ま、あもちろんね、ごめんなさい。コメント欄でも言われるんですけれども、あの、YouTuber の特権だろうとか言われる場合もあるんですが、初見のお客さんには、こういったサービスはないんですけど、あの、YouTuber に限らずね、常連さんとかにはね、すごくトシちゃんさんも、こう、いっぱい料理を出したりとかね、愛情を提供したりとかもしていて、僕らに限らずっていうところなんで、トシちゃんさんの愛情をね、受け取ってもらいたいんですけど、大体の方がね、食べきれない量になるので、持ち帰りもできますんで、その際はね、えー、無理せずにテイクアウトして、えー、ご自宅で楽しんでいただきたいなと思います。 うんうんじゃ大久さんはい<笑>生まれ た, 生まれたご飯の中にサプライズが<笑>味玉がきました<笑>うん。 ね、<笑><笑>あいい香り今ねこれ小鉢というか一口サイズでねホタルイカの干物かないただきましたねでもホタルイカのスルメイカ初めてかもしれないですねで う, う, う, ですうわうまいまあ、あの、完食しきれないと思うんで徐々にこういろんなおかずを食べていきましょう続いてこちらでございますねホイコーローいただきましたこれもね今ね持ってるけどめっちゃ重いわ うん、うんうんやっぱうまいな甘辛い味噌っぽい感じの味これがねものすごいご飯進むんですようんよいしょ マジで美味しいなぁうんうんうんうんもうだいぶ苦しくなってきたなぁ<笑>よし次のメニュー紹介しましょうじゃあ続いてねこれなんか常連さんのメニューってことでこれ皆さんでも頼めるらしいんですがこちらがおけまり巨大ミートボール串刺し定食ということでちょっとこれもいただいちゃいましょうかやーば おおいただきますー、うん、まリリーこのねミートボールめ っ, リリめっちゃやらかいんだけどリリこれごめん撮影の都合上でね今結構時間経ってるのでだいぶ冷めてはいるんですけど柔らかいうんうんいや うんうん、うん、これは今日も無理だね<笑>えー、続いてこのご飯物ですねでこれブロック丼ということでまあベーコンとか角煮とかいっぱい入ってるんですけどもう片手じゃ震えるぐらいマジで重いです角煮をまず一口いただきますはあまた角煮おいしい うまいけどその後のベーコンはやばいなこれ多分ですけどラスカルの動画の中で文福さん来た史上一番多いかもしれないけど<笑>ああよいしょまたねこの自家製のポテサラがうまいんですよ余った汁にこれ絡めて。 うん、うんはい、ということでトンテキのお皿は完食でございますえー、ここで視聴者の皆様に悲しいご報告がございますこれ以上完食する僕のお腹の余裕はございませんえもうこの辺りでね一回これデザート挟まさせていただきたいと思いますこちら大学芋でございます ということでねえー、ラスカラライズのチャンネルはこのあたりで<笑>ごちそうさまですとしちゃん詰めてもらってもいいですか、はいえー、お願いします<笑>、はい えー、久々に、ま、文福さんに来まして、いろんなね、ご縁がありまして、みんなと一緒に来れました。普段ね、来る時も、基本的には一人ですので、いつもよりも、ワイワイと、本当にね、実家に、親戚とみんなで集まったみたいな、なんか本当にそういうような気持ちになりました。すごくね、今日もトシちゃんの愛をいただいて、えお腹だけじゃなくね、心もいっぱいになったかなと思います。YouTube を見てね、文福さんに来たいなと思ってくれた方は、ぜひね、文福飯店さんに来て、トシちゃんのね、 愛情をたくさん受け取ってみてください。ただ、ここで一つ注意がございます。えー、初めての方でも、誰々さんのね、動画を見ました。ずっと来たくて、やっと来れました。なんて、とっちゃん、話したら、 嬉しくて、めちゃめちゃもらえちゃうんで、そこだけはね、気をつけてください。<笑>ただ、まあね、店員さんも喜んでくれるとは思いますので、まあお持ち帰り前提で構わないってことであれば、動画を見てきましたと、お伝えいただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、えー、チャンネル登録、コメント、高評価、えー、またですね、サブチャンネルの方ではゲーム実況なんかも最近始めましたので、ぜひそちらの方もご登録をよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。 ハハハハハ。<笑><で><で>